すめ<笑>。道を覚えてきてるな。間違えたみたいな。間違えた。えた<笑>こっちやる。どこ行くの。 なでもこうやってやったら部らに入ったら全然乗ってここは ちゃったねえ<笑>手伝ってくれるの 日向もこんなんやったらもんなあっちゃんあっちあっちあっち あ、怖い、怖い、ね、怖いな。<笑>すごい顔や、ね。あっちまで行ったらもう道分かってるか。あ、ダッシュで入ってきた。<笑>お、十五点九や。なんつって、十五点。止まれて、九や。十五点九。やっばい。 昨日は二十杯。でこのままカ度はいい、ね、多分落とさず量を減らしてます、はい。正常に。されてる人より。<笑>固定してないね作った。あほんまやな固定してない。固<笑><笑>通ってしまえばって感じで、うん。あごともあるよ。ちゃちゃんとこれでお腹いっぱいになるっていう感覚あるのかな。 ななななんんん。か分からけけど、ど口開が早くくっったたと噛噛まへむ痛浮いいよ出していいかしら。 いいいね、赤ちゃんててはない、ね、いた。<笑>